演武開演どうも私のつれづれなる日常演武さんですよねはいそのいうわけで本日はチャンネル登録をどうかよろしくお願いします朝廷料のカルピスウォーターを飲みたいと思います、うん、ポインレットはんだかろうけどこの普通とはねここまで紹介したくなかった気がするんですよね、うん 身近にあるものを忘れてしまうもののものといいますかで、ワックスに愛されされるでは、飲、はいはいはい、んでみますこういう美味しさ、本当に良いで長年愛されるのも納得やはり、濃いめに比べると酸味濃厚さは控えめですが すっきりとさっぱりとした甘さがこよさがありますねなのでさっぱりとしたものが好きな方が通常版の方がいいかもしれません<笑>これも発酵のものなんですねこれで体も良くなったりはさすがにしないというわけでこちらも点数とさせていただきますご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいですエンジン